見つかりましてうん、うん、命に関わるので、うん、子宮を全部取りました皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日はですね、えー、対談ということで、はい、ゲストに川村理香さんをわざわざ福岡に来ていただきまして<笑>お話ししていこうと思いますあの<笑>出会いというか、はい、DM をね、はい、いただきまして 始めましたカーメリカです<笑><笑>ちょっと自己紹介していただ い, て い, いですか、はい、ごめんなさいはいえっ、ー、とタレントなどやっていましたカ、うん、村メラリカと申しますえっ、ー、と恵比寿マスカツっていうグループにも所属して歌などもやっていたんですがえっ、ー、と今は横浜の館内でバーを経営しておりますよろしくお願いしますすごい<笑>その DM をいただいてちょっと私自身もカ村さんのその。 体験を知ってあることについて、うんうんはい、また私も知りたいし皆さんにも知ってほしいなということで今回対談を依頼しました。はい、ありがとうございます、はい、で川村さんに起こった出来事っていうのをちょっとお話ししていただけたらなと思うんですけども、はいえー、私2018年の4月にですね、うん、あの不正出血が てまして不正出血っていうのは、まあ、ちょくちょくあったことだったので、うん、あまり気にりはしていなかったんですけど、うんうん、まあその後にすごいあの熱が出たんですね。うん、で39度ぐらいの熱がずっと収まらなくって、うん、でインフルエンザかなって思ったんですけど、うんうんうん、まあ、インフルエンザでもなく、うん、でいろんな病院を予約して。 内科だったりとか、うん、あの尿器科だったりとか、うん、でその中でやっぱり不正出血もちょっと気になっていたので、うん、あの産婦人科の方にクリニックの方も予約してたんですけど、うん、そちらの方がすごくなんか人気なクリニックで、うん、あの1週間予約が取れなかったんですよ、うん、なのでああのまあ、そこは置いといて、うん、とりあえずこの熱を下げないとっていうことで、うん、あのまあ、次に予約をしていた泌尿科に行ったら腎右腎炎 腎臓にちょっとバイキンが入ってしまって、うん、あの炎症起こして熱が出てしまうっていう。ま、う、あ、んうん、あのこう逆流っていうかそのおしっこだったりとかっていうのがちょっと逆流みたいな感じでバイキンが上に上がってきちゃって熱が出ちゃってたみたいで、な、うんうん、それはあのそこで収まったんですよ、うん。で熱も収まったしすごい元気になったので、うんうんうん、あのまあ全然大丈夫と思ってたんですけど、うん、今度小学生になる息子が一人いるんですけど。うんうん あの2人目の、えー、子供を産むために、うん、なんか産婦人科を探せたんですよ引っ越してきたばっかりだったのでそこすごく綺麗だしいいなと思っていたので、うんまあ、せっかく予約も取れたし1週間後行ってみようと思って、はいえー、1週間後行ったら、はい、ちょっとあのここでは調べられないのであの大きな病院を紹介するので。 国立病院を紹介するのでちょっとそこで検査をしてくださいっていうふうに言われて検査をしに行ったんですね、はい、そしたら私の子宮あの頸部の方にがん、えー、が見つかりましてうん、うん、でまあもうあれよこれよ二2週間なんだろう入 院, 入院するまで2週間しか時間がないっていうことで、まあ、いろいろとそこから あの調べたりして手術に至ったんですけど、うんはいまあ、子宮頸がんのえです、ね、上皮がんと腺がんっていうのが2つあって、はい、あの上皮がんっていうのは簡単に言うとこの皮膚の上にちょっとあのがんができて、うん、ここピロって取っちゃえばそのがんの細胞がなくなる。うんうんうんうん、で腺がんっていうのは簡単に言うと液体状みたいな感じで、うん、ここに入ったら入ってっちゃう。 のが腺が上皮がんの、うんえー、とがんの人の方が多いんですよパーセンテージでいうと。うでそのあまりいない腺癌になってしまってもうその見つかった時点でもそうだし、はい、っ子宮腺癌っていうものについては、はい、もう取らないと治らないものなんですかって言われました。 へまあ、だからもうするかしないかとかいう判断ではもうないっていうこと、ね、うんとそこで悩む人もいるらしいです、うん、その取るか取らないかっていうので、うん、あの悩む人も私もブログを書かせていただいてたんですけど、うん、それを読んだ方からもう「取るしか方法はないんですか?」とかそういう風に聞かれたんですけど私もすごくその時悩みました、うん、あの先生に言われた時に「うん、え取らなくても」 大丈夫でしょ子まあ今すぐ作って作れたら作って、うんうんうんうん、で生まれたら取っちゃえばいいんじゃないとか、うんう ん, うん、なんか違う方法を考えようその先生に言おうと思ったら、うん、もう取るしか方法なんかないんですそう河村さんはもうそれしか方法がないし、うん、もう命に関わるのお、うん、若いのですぐがんも洗顔なので、うんうん、体中に回ってしまって、うんうん、なので。 っていうことでだから選択肢がなかったです私は、うん、で今は完治という形になってるんですか完治にはなってなくって、うんうんうんえー、と10年間2018年から、はいえー、2028年まで再発が可能性があるので、うん、今は4か月に1回検査に行ってます、うん、なので10年間を終えたら完治になります そうです、ね。はい、その取るっていうことは抗がん剤治療とかっていうのはあるんですか？あ私は手術をして取って、はい、その細胞を見て、うん、でどこまで癌が行がってしまったか。うんうんうんうん、で、もし頸部だけだったら、うんうんはい、抗がん剤はないです。うんうんうん、でも私の場合リンパ節。 っって言もも の, のこのここにリンパ節って言って、はいはいはい、あの血管の高速道路って言われているものがあるんですけど、うん、ここに入ってしまうと体中にぶわっても高速道路のように早く回ってしまうところにがんが行ってしまったかもしれないっていうことで私は抗がん剤をしましまた。抗がん剤と放射線治療をしました。 それは今はもやってないんですかね、その、はい、その治療を終えての10年間って、うん。あ、そうですか、はい。なるほど、え、じゃ、その髪の毛が抜けたりとか、うん、他にこう具合が悪くなったりっていうのはやっぱりあったんですか。うん、えっと、私が使ってた抗がん剤がシスプラチンっていう、あの、とっても値段も安くって。うんうん、なんかよく抗がん剤って、も、ま、う、あ、何百万とか、うん、まあ、安くても何十万っていう、うんはい、皆さんおっしゃられるんですけど、はい、私が。 使ってたものはその保険とか考えずに3万円なんですよ、ねうん、それを6回高額医療セル、はいはい、を使ったりしたら全然もっと安くなるんですけど、うん、そ, うそれを使うと髪の毛は抜けません、うん、私の場合は。です今までで症状としては、うん、子供を産んだ方はわかると思うんですけど座りとほぼ同じ。うん 気持ち悪かったりとか、うん、めまいだったりとか、うんまあ、でも気持ち悪さが一番辛かったですかね、うん、ちょっとした発熱だったりとかそれはじゃ入院中ではなくて通いながらと か, か、はい、そうですうじゃあお家のこととかっていうのも何もできないです 母とか、はい、あの実家の近くに本当引っ越してきたばっかりだったので、はい、あの家族の協力で、うん、そこをなんとか乗り越えてみたいなちなみにその定期健診っていうのは行ってたんですか、はい、婦人科系の行ってました年に一回とかと 2, 2年に1回なので、はい、あの無料のあと子宮頸がん検査が2年に1回なので子供を産む時に 検査してて、はい、で1年あってその2年目にまた検査なんですけど、うん、その真ん中の1年で私はなりました。でじゃあもう本当にその短期間で、はい、まあそのできた場所何にも関わってくるのかもしれないんですけど、うんうん、取らなきゃいけないくらいの癌になってしまうと、はい、いうことですね。 子宮は特にあのいろんな内臓と、うん、あのもう密になっているので、うん、子宮にもしがんができてしまったら、うん、もうすぐ上 の, あの腸とか、ねはい、もう移ってしまうので大腸がんだったりとかになってしまう可能性のある実はとても進行の早くて、うん、体中に回ってしまう確率の高いがんだったりします。うんうん そうなんですね、はい、私自身、その怪我をする前まで、はい、あのでも約4 5年前から、うん、5年前までは会社員だったので、うんうんうんうん、ちゃんとあの1年に1回健康診断があって、はい、それこそ2年に1回の婦人科検診があったんですけど、うんうんうん、自営になってからというか<笑>あ、まあ、今、車椅子になってからもそうですけど、うんか行、うん、ってなくて。はいはいはいはい あの体の健康診断っていうのは、うんまあ、定期的に血液検査とかしたりっていうのもあるので、うんうんうん、その部分に関してはもっと細かくっていう部分ではないですけど、うん、一般的なまだ20代でやりそうな健康診断の内容はやってたんですけど<笑>、はい、婦人科系はだから5年間くらいでないなんですよねなのでちょっとこう出会った時に、はい、やっぱり。 私も今年30に、はい、なりましたしもっと真剣に検診を考えなきゃいけないなっていうふうにすごく思ったんですよ、うん、なんか考え方的にみんな多分怖いと思うんですよそのが ん, がんの検査だったりとか、うん、エイズの検査って結構みんな行かないじゃないですか、うんうんうん、それってなんでって私は聞いたんですよそしたら「なってたら怖いじゃん」 っていうので、ねうん、行かない人が結構いて、えー、そうであの私は検査は行ってたんですけど、うん、なった側として、うん、早く見つければがん、まあ、があったって、まあ、エイズも今そうだと思うんですけど、うんうんうんうん、見つかったらもうなんだ早期発見が命を守ることなので、うんうんうん、全然行ってもしがん見つかったよって言われても。うん 大丈夫なんで、うんうんうん、本当に私もこうやってあの生きてますし、うんうん、あのもし取ってしまうっていう選択があったとしても、う ん, うん、うんうん、まあいろいろ悩むことはあると思うんですけど、信、う、仰、んうん、してしまって命を絶つよりも、その一歩手前で自分の命を守るっていうことが多分検査だと思うんですね。うんうんうん、そうやっぱりね家族だったりとかってい う, うね、うんうん、もうことを考えてもやっぱりそういうのは。 自分の体を知るっていうことが一番大事私の場合はこう、うん、動かなくなった体で、うんうんうんまあ、歩くことを失ったといえば失った中で、はいうんうん、でもよくよくこういつもこうふと考えるのが、うん、その転落事故で私は怪我をしたんですけど、うんうんうん、よく死ななかったなっていうのも思うんですよ。うん ヘルメットとか安全器具っていうのは一切なくて、うんうん、その落下したのに、はい、怪我をしたのはその脊髄 の, その胸のところだけを骨折して外傷がゼロだったんですよね私本を読んだんですけど<笑>、はい、あの落ちた時に鯉、はい、の池に落ちたそうです半分鯉の池のこう縁があるじゃないですか、はい、境目というか。はいそこに 上半分は陸に、うんうん、えーとうん、お腹からら下というか、うん、みぞおちあたりからがこうコイ、うん、の方に使ってたっていうのがあったので、うんうんうん、だからそれが例えばもし逆転してたらとか<笑>頭打てなくてもあの水で溺れてたかもしれないとか、うん、いろいろ考えた時に、うんうんうん、あ生きて。 るっっっっててすごいことなんだってやっぱり思ったんですよ、うんうんうん、歩けなくはなったけど、うんうん、生きてることで何でもできるし、うんうんまあ、このいろんな医学の進歩もあるので、うんうん、なんかそれにこう力を借りながらできることもあるしって思ったら、うんうん、検査して具合が悪いところとか体にとって何か悪い部分がを うん、覗いて、ちゃんと生きているってことが、死、うん、はすごく大切なことなんだなって。思ったんです。うん、それこそ、バックル前じゃなくても、うん、やっぱりいろんな人たちがちゃんと。クリニックに行きやすい環境、嵐島でも。行、うんうんはい、きにくかったんですよね、やっぱりこう、うん、内心。あのお股を開いてするやつとか、うんうんうんうん、それこそ決められたクリニックしか、もう地元にはない、うん、ここしかないってなったら。 先生をまず選べないで す, ですよねだから男の先生とかおじいちゃん先生に対して内心されるって、うんうん、本当に初めての時は嫌で、うん ん, ん, うん、んで女性の先生いないんだろうなとか、うんうんうん、ま あ, あの選べる選択肢がある場所に住んでる方はんなんか男性抵抗あるなって思えば女性がいるところにでもいいのでやっぱり行って検診してもらいたいなっていうふうに思いますよ、ね。 男性の先生も素晴らしい先生たくさんいるんですけどねでも女性としてはやっぱりそれで女子高生とかだって行かなきゃいけないっていうか、うんうね、行った方が良かったりするんですけど、うん、やっぱり男性に見られたことのない方だっていっぱいいるじゃないですか。うんうん、だから そっか選択肢っていうのってすごい大事です ね, そ う, ですねそうなってくるとこういろいろ生理のことを調べてる時に、うんえー、女性同士でその生理の話をするのができないっていう人たちも今すごいいるんですって、うん、なので例えばそれこそ不正出血があったとしても、うん、自分の中だけで「ああ」みたいな感じで、うん、こう友達にもこういうのあるんだけどとかっていう相談も多分。 できなくてて、うんうん、そのままにしてる人たちとか、うんうん、たくさんいると思うんですよ、ね。というこ、ん、と、うん、生理痛がひどいのも仕方ないって思って、うんうん、こうただただ薬を飲んで我慢するっていうの、うんうん、その生理痛がもしかしたらっていうね、うん、生理痛の痛さじゃない場合ももしかしたらあるのにっていうのがあるので、うんうん、なってしまうものはなってしまうけど、うん、でもそれを早くね見つけるためにやっぱ皆さんに。 まあ、私もそうですけど、うん、行きましょう今年絶対ににきます<笑>うん、うん、<笑>にしてください。<笑>あ そ, でもそれこそこ車椅子の人が出産してるのかとか、うん、その生理のことと か,、うんうんうん、なんかできたらいいなっていうのを言っちゃったけど、うんうん、<笑>言っちゃった言っちゃった<笑>言っちったけど<笑>うんうんうん、うん、っていうのがかなえばちょっとそういうのも、うんうん、本当に先生と含めてお話ししたいなっていうのはちょっとあったので、うんう ん, うん、なんか。 そはいということで、ね、今日は、えー、川村皆さんをゲストにお招きしまして、えー、ちょっとがんのことをお話ししていきたいと思います。 お話ししていただきましたははい、今日はありがとうございましたこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、うん、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします<笑><笑>では本日も最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました